ふンなるほどこういうことねでも勝てばお宝が手に入るわみんな死ぬ気で戦いなさいお前ら今なら煙にだって負けねえこいつ強えな ゴブゴブのー<笑>ゲットホーお前の能力じゃ、俺には勝てにホワイトラままだまだ準備を受けだ。 がないやりますか それ。割り。た。これを。すまねえなに。いきがってやがるのも今のうちだ。 程度のやつで騒ショット アイク必殺舐めないでねこう見えて、なかなかやるわよ任せて どーどうぞ観念なさいふざけんじゃねえなめないでねこう見えて、なかなかやるわよ必殺ミドル星ドクロ爆発そう。うまた だ, だホワイト ランチャーまずいわねこいつ強いわやっと俺の出番かディアブルジャンブボアルアフレイルスペクト 三刀流王気一大三全大戦世界疲れた俺の方が強いそれだけだこうしてコツコツおいおいやあまあ。 よホのみどういうことだよそうね ついてみてえだね。 ついてみてえだね。 あとはこの荷物を積んで準備完了だいつでも出航できるぜルフィよしみんなを呼びに行こうああじゃあそっちは頼む俺とブルックでこいつを運んどくからなよほ ほ, ほ骨が折れる作業です私、骨折したら大変なんですけど待ってルフィ私たちも一緒に行くわ <笑>えー、みんな集まってどうしたの今みんなとリムのこと話してたんだリムはああ見えて怖くないんだぞってえああ見えて<笑>瓶に詰められたやつがいたっけ はリムのことが気になってたんだって。これからはみんな仲良くできるよな。ほら、みんなリムと仲良くしたいって言ってる。<笑>よかったな、リム。 チョッパー、他のみんなはどこにいるんだうーんと…あそういえばサンジがキャンプを片付けに行くって言ってたぞキャンプね。それじゃあ行きましょう。よっ リムちゃん達じゃねえか。出航準備ができたみたいよ。早いな、さすがフランキーだ。こっよし、行こうはいよ、キャプテンリムちゃんたち、島の食材で軽く料理を作っておいた。デザートも置いてあるから食べてくれ。俺の分はねえのか、サンジおめえの部分は船で作ってやる。 食べて立派なレディーになった頃また会えるといいな。うんそういうウソップがサジンのイコを見に行くって言ってたらだが先にナミさんとロビンちゃんだ。行くぞお前らサンジらしいわねでもまずは居場所が分かってるウソップのところへ行きましょう。 ああ準備ができたリム俺たちは行っちまうが大丈夫かありがとう大丈夫よウソップそっかもう一人のリムもいるしなそれにあいつもいつか帰ってくるからなそうねウソップがそう言うなら きっと帰ってくるわねへへへそうだなそういやお前らゾロとは会わなかったのかあいつ先にサニー号のところへ行ったはずなんだが<笑>いや見てねえなきっと道を間違えたんだわみんな内海の方に行ってみましょうもしかしたら そっちにいるかも。 ルフィか変なところにいるわね出航までにこの先の移行でもう少し鍛えておきたかったが仕方ねえなこの先はないかい移行はないわよあの移行の大爆風今度は切れるように鍛えねえとなあっごまかした気のせいだ いい顔で笑うようになったじゃねえかうんありがとうゾロみんなのおかげよそういや波をその辺で見たんだ本当だ近くで波の匂いがするぞよしチョッパーが言うなら確実だええー、てめえそれはどういう意味だな あ, あ 何か文句あんのかクソマリモ それにリムもそうもう出港なのねナミあのね私ねこの島にたくさん家を作ることにしたのそれでいつかみんなと冒険した町のような大きな町を作るのリムそうねそれじゃあ今度来るときは リムは大きな蝶々な町のにってるのね<笑>お前アイスのおっさんになるのか、ね、ええそうよポケットにネズミも入れちゃうかもね<笑> 大丈夫よ私たちが来たからアディオが違うわみんなが来てくれたから今があるの今の私がだからありがとう また来るわだからそれまで元気でねリムなみも見つかったしあとはロビンだけだなロビンなら島を一巡りしてからアディオの家に戻るって言ってたわよそれなら今頃戻ってるかもなよしそれじゃあ行くかうん 何を見てんだこの絵を見てたの少し埃を落としたら全貌が見えたわそれは私たちの生まれた空島このワフルドが空にあった時の絵ねそうアディオのおじいさんのもっと昔のおじいさんが暮らしていた場所溜まっててごめんなさい この冒険でまた一つ埋もれた歴史を知ることができたそれだけで私は満足よそういやなんでお前ら同じ顔してんだこの子は私の記憶キューブから作ったの記憶キューブなんだそりゃ説明をすると長くなるけど 起こったことを順に話すわ200年前マリージョアの世界貴族が神の息吹を欲しがり大きな戦いが起こったの神の息吹の力を悪用すれば世界が大変なことになってしまうだから私たちは決して神の息吹を渡すわけにはいかなかったの空での戦いは私たちに有利だった 島の戦士たちは押し寄せる敵から島を守り続けたわでも最後には私たちの島は正解に落とされてしまったこの島の人々はその時にみんなそう島が落ちた時私は神の息吹と共にいて辛うじて生きていたけど 動ける状態でなかったそして神の息吹が自己修復のために張った超低温の結界の中で冬眠状態になったの私は壊れずに残った巨像たちに塔を守るように願い同時に島の状態を確認するために私の記憶情報をキューブにしてリムを作ったのそうだったのね なんでお前がびっくりしてんだだって昔のことはあんまり覚えてないからどうやらキューブを作った時私は死にそうになっていたから私の記憶の全てを取り出せてなかったみたいねだから私昔のことが曖昧なのかなまあいいや分かったお前らどっちもリムってことだな 本当にわかってる？ルフィ。伝説の島、ワフルドか。 ここがはるか昔に天候の研究をしていた幻の空島だったなんてでもどうしてこの島の遺跡はウェザリアで見たものとよく似ていたのかしらもしかしたら島はすべて落ちてなかったのかもしれないわねそしてその歴史や文明は誰かに引き継がれたと考えるのはどうかしらじゃあハレダスさんたちにも何か影響を与えたのかしら かもしれないわねただの推測に過ぎないけれどでもそうだったら嬉しいリムあの日みんな消えてしまったからここで暮らしてた人はみんな死んだんだな多くの犠牲を出した忌まわしい出来事が世界政府の身勝手から起こったなんてそれを隠した上に アディオたちの一族に濡れ衣を着せていたやり口が汚すぎるアディオのやつの怒りも少しはわかる気がするななもしかしたら俺たちはとんでもねえ秘密を知っちまったんじゃそうね大変な秘密ねそしてそれは歴史の真実この島の成り立ちとこの島を目指した人々の 本当の物語自らの故郷を滅ぼした悪逆な一族と言われたさまよえる一族は故郷を奪われよるべなくさまよう悲しい人々だった彼らの冤罪がすぐに晴れることはないだろうしかし私たちは隠された歴史の一端をいかに自分たちに都合のいい歴史を上書きしようと起こった出来事を決して消せはしない どこかに必ずその痕跡が残る私たちが真実を知ったことにも必ず意味があるだから私はこれからも冒険を続ける頼もしい仲間たちと共にどうしたんだ、ロビンなん<笑>でもないわ、行きましょう。よし、行こう 私はこの島でずっと一人だったでも今はあなたもいるアディオンもいつかきっと帰ってくる神の息吹はもうないけどこの島はみんなで守っていく私たちは大丈夫よルフィ心に嘘をつかず 自由に大切なものを守るの同じ思いを持つ仲間と力を合わせて時に意見が分かれたりぶつかったりしても本当の気持ちを隠さずやるべきことをするわ全部みんなが私に教えてくれたことよ 離れていても、絆は消えないのよね。ああ、俺たちは友達だろ。リムが困ったら、俺たちを呼べ、必ず戻ってくるから。そうだね。そうね、必ず。レディの危機には駆けつけるのが男だ。 このウソップ様が 8,000 人の部下とともに駆けつける安心していつでも呼んでくれよ。 随分と素直になったもんだ二人で力を合わせれば大丈夫頑張ってねまたいつか会えたら、うまいもんを食わせてやるぜお嬢さんたちこの島の遺跡は貴重なものばかりよ。大切にしてね将来島民が増えたら、お前の英雄譚を離してやれよ俺の活躍も頼むぜワッフルドの風は強いから 体を、大事にしなきゃいけねえぞー二人っきりで支え合うのかスーパーな切りぜ負けんなよ、うん、リムよリムさんに教わった救いの日差し大事に奏でてまいりますよ スモヤン中将なんで報告書捨てちまうんだよ大佐ちゃんに怒られるぜいいんですよ出すのはこっちの報告書でああ大佐ちゃんでもよそっちの報告書にはあの子らのことも巨大兵器の残骸のことも何にも書いてねえじゃねえかうせさっさと報告をあげてこい 面倒なもんを押し付けやがっておい、アディオお前生きて戻るんだろうなお前が帰ってくるまで俺の目が黒いうちはなんとかしてやるよアディオはいつかあの島に戻ってくるのかしら 生きてりゃ戻ってくるだろうあいつはリムを置き去りにはしないと思うぜああそうだね簡単にくたばるやつじゃねえしねアディオ早くリムのところに戻ってくるといいなそうすりゃリムも寂しくなくなるだろうしなそうねアディオが戻ってリムが孤独でなくなるのならそれだけで私たちのワッフルドの冒険も 無駄ではなかったと言えるのかしらそうだといいわねでもバフルドは本当に変わった島だったな<笑>そうだなそれにメモリアの旅も大変だったぜでも自分たちの過去の旅をもう一度なんて興味深い体験でしたね今の俺たちは過去よりも未来だ なルフィ。さあ、そうだ。海賊王に俺はなれ。はーいできたぞ。ワッフルドの食材を厳選した俺の特別メニューが待ってるぜ。<笑>うわうまそうー。さあ、さあ、さあ。アクセル。